地方り群青の皆さん会場の皆さんこんにちは群青です<笑>、えー、これから、えー、踊ります「花」という、えー、曲なんですけれども、えー、名前の通り美しく華やかに踊ります。 そしてあなたの心に花を咲かせますよろしくお願いいたします よいすょ Oh, yes. グッグッグッグッさあ最後はグー スタート<笑>はい、ありがとうございま会場。<笑>